まず一つ目の話題なんですが、一番近い話題ですね。あの、何でしたっけ。ああ三浦春馬氏が亡くなったということについてですね。ま、いや3人変えましょう。はい、すみませんあの。三浦春馬さんが、あのおとといのなんか、お昼。 ぐらいにそのニュースで亡くなったっていう報道がなされまして、正直私は驚いてました<笑>。急に来たというふうにね。まさか、すごいあのテレビとかで印象的だった方があんなにことになるなんてとは思いましたね。ちょっと。あの、ちょっとコロナ禍というのもありますし、まあ、あと、 彼があの東出政宏の件について、ちょっとツイッターで、その、まあ、いわゆる厳しすぎるみたいなことを言ったんでしょう。気持ちはわかるんですがね、なんか、時期が悪すぎたと思ってます。ね。 いや、まあ、まあ私としてもいろいろ三浦春馬さんの出てくるバラエティーとかよく見てたんで<笑>正直私も彼の思いはよくわかりませんまあそれと あと、何でしたっけあ、相内里奈さんが、あの、何でしたっけ柿内梨花に解明した後に、その、なんか起きた問題についてですね。その、まあ、柿内梨花子と、その柿内梨花子で合ってるんですかねまあ、それで合ってるんだとは思うんですが、その妹 の, その柿内 久美子さんが、その、何しシャネルの偽ブランドで、その、なんかペット用のグッズを、なんかネットで売っていたということで、逮捕されてしまったようですね、その、まあ正直思うのは、まさ、あ、その、名前がボンボンコピーヌという、いわゆる、 ネットのペットショップペットグッズ用品すいませんあの<笑>すいませんこれコロナじゃないんですけどあの結構気持ちが高ぶってちょっと滑舌が悪くなってましたすいませんまあ家にいるせいもありますがどうかそこはこらえてください あ, あでもあの 柿内梨花がこの件を受けてあの番組出演を見合わせたという正直共通項っていうのを私感じたんですよ、まあ。グロップっていうその略略語というか造語はグローアップから来ているというふうに聞いたんですが結局あのグローアップ というまあ成長するという意味なんですけどそこからグローアップした結果スラギッシュになってしまったんじゃないかスラギッシュが生まれてしまったんじゃないかっていうのを感じたんですね。家臣 が, 家臣が生まれておごりになっ て, しまったっていう点でまあグローアップからのスラギッシュであることに変わりはなかったんですね。 皆さんも気をつけましょう。See you and compact see you. クロップロップで始めよう新しい毎日を のドロップ。